やはりこの国は国際的な合意、約束というものの意味が全く分かっていない模様です。どうも、政治いろいろの学部です。まだ続いているのかといった印象のある韓国の国政監査ですが、その中でチョン・ウイヨン外交部長官が述べた言葉が話題になっています。 ハンギョレ新聞の記事を引用します。チョン・ウィヨン外交部長官が21日、2015年の韓日政府間慰安婦合意により、日本政府が拒出した基金10億円のうち残額56億ウォンを被害者記念事業に使うことを日本が反対していると明らかにした。慰安婦被害者問題の解決のために韓国政府が 日本政府に提案した内容も公開した。チョン長官は同日、国会外交統一委員会の外交部統一総合国政監査で、国民の力のチョン・テヨン議員が、若い癒し財団の解散後、3年間そのまま残っている56億ウォン、約5億4000万円を被害者女性たちを記念できる事業に使ってほしい、 という意見を示したことを受け、このように述べた。チョン長官は、日本が他の目的で使ってはならないという立場を貫いているとし、日本と様々な案について協議してきたと付け加えた。チョン長官は、被害者の方々が基金を受け取らないと拒否したため、男女平等基金の名目で、韓国が100億ウォンを作り、そのお金を そのまま日本に送る方法、あるいは10億円と56億ウォンを合わせて、慰安婦被害者たちを記憶に残すための別の活動をする方法、または日本が心から謝罪した場合、被害者たちに保証として支払う方法など、その他にも様々な現実的案を引き続き日本と協議していると明らかにした。チョン長官は、 今年4月、クワヌンクラブの討論会で、慰安婦被害者交渉の過程で、非常に現実的な大案を示したが、日本側は一貫して自分たちの主張だけを繰り返したと述べ、注目を集めた。しかし、具体的にどのような提案をしたかについては明らかにしなかった。日本政府もこれまで、基金は 韓日合意を履行する観点で使用しなければならないという立場を示しているとされたが、具体的な協議内容が公開されたのは今回が初めて。チョン長官は同日、チョ議員が2017年当時38人だった被害者の方々が今は13人しか残っていない。被害者中心主義を主張するムンジェイン政権が結果的に見ると、 被害者のために何もしていないという趣旨の発言をしたことに対し、そんなに簡単な話ではないと反発する過程でこうした発言をした。チョン長官はまた、日本がそのお金を受け取ろうとせず、このお金も絶対に他のものに使ってはならないという都市。この問題を解決するため様々な現実的方策を提示しており、被害者や代理人とも 引き続き協議していると述べた。文在寅政権は2018年1月、韓日政府間の慰安婦合意は問題の真の解決にはならないとして、日本政府が拒出した10億円を政府予算で賄い、基金の処理は日本と協議する方針を決めた。その後、同年11月に若い癒し財団の解散を公式発表し、 103億ウォンを用意した。財団には合意当時に生存被害者47人のうち34人、死亡被害者199人のうち58人に支給した44億ウォンと運営費に使われた金額を除いた56億ウォンが残っていた。著議員とチョン長官は同日、被害者問題が解決していないことについて、 現在がどこにあるのかをめぐって絶戦を繰り広げた。趙議員は、ムンジェイン政権が慰安婦問題について右往左往したとし、ムンジェイン政権の現在も非常に大きいと指摘したことに対し、チョン長官は、現在がどこにあるかというと、2015年の合意に根本的に問題があると述べながら声を荒げる場面もあった。 チョン長官は、ムンジェイン政権は2015年慰安婦合意を破るとは一言も言ったことがない。合意の枠組み内で日本を説得し続けているとし、慰安婦問題を解決する上で最も重要なことは、被害者の名誉と尊厳を回復することだ。こうした根本的な問題を解決しなくてはならないと強調した。とのことです。 まず最初に最大野党国民の力張天音議員が述べたという若い癒し財団の解散後3年間そのまま残っている56億ウォンを他の目的に使ってはどうかという発言自体がどうかしているとしか思えないですそもそも日本が拒出した10億円というのは韓国が慰安婦支援のために設立する財団の設立運営資金だったわけです ものすごく簡単に言うと、韓国側は、慰安婦を支援するための財団を作りたいという意思を持ち、日本側はそれに対し、わかった。じゃあその財団を設立する資金及び運営する資金として、10億円を拒出しようという意思を持ったということです。そして日本は、10億円を拒出する見返りとして、最終的かつ、計画的に 解決されることの確認を取ったということになります。言い換えれば、韓国は10億円という資金をもらった以上、支援財団を設立、そして着実に運用を続けなければならないという約束であり、そもそもからして財団を改ざんさせた時点で約束破りなわけです。ちなみにこの最終的かつ不可学的にという文言は、 何も日本側だけが言った言葉ではありません。外務省ホームページの日韓外相共同記者会見のページを見ると、岸田外務大臣の言葉として最終的かつ不可学的に可決されることを確認するという言葉に続き、韓国側のユン外交部長官の韓国政府は日本政府と共にこの問題が最終的かつ不可学的に 解決されることを確認するという言葉が残されています。さらに、両外相は共に、今後、国連等国際社会において、本問題について互いに非難、批判することは控えるという言葉も残しています。最終的かつ、不計学的に解決、互いに非難、批判することは控えるという言葉を見ると、改めて、 韓国という国とは決して話し合いを持ってはいけない国だということがよくわかります。韓国の言うことは何一つ信じてはいけないと言っても言い過ぎではないでしょう。悲観三原則とは本当に優れた韓国対応策だと改めて思ってしまいます。チョンウィヨン外交部長官の言葉は相変わらず死利滅裂で、 物事を何一つ理解していないと思わせる言葉のオンパレードですね。チョン長官は他の目的に使うことを日本が反対していると言っているみたいですが、これがまず問題の本質を全く理解できていません。日本は財団の設立、運営のために10億円を拠出したのです。日本が反対とかそういうことでは全くありません。例えてみればこういうことです。 子供が母親に授業に必要な教科書を10冊買うから1万円くれとお願いします。母親は授業に必要ならということで1万円を渡します。ところが子供は教科書1冊しか買わず9000円は手元に残っています。それを見た子供の友達が残った9000円でゲーム買おうぜと提案します。それに対して子供はお母さんが反対するからといった というわけです。チョン長官の言葉ではさらに例え話を続けるとこうなります。子供は友達にお母さんに9000円返すって言ったんだけど受け取ってくれないとこぼします。お母さんは授業に必要なんでしょう。あなたがそう言ったのよ。いいから残り9冊買ってらっしゃいと返します。今の韓国の状態はこの子供とまるっきり同じです。 授業に必要な残り9冊の教科書を買えばいいだけなのに、それをせず、右往左往しているというわけです。2015年日韓合意とは完璧な外交といっても差し支えないのではないでしょうか。この先、韓国が何を言ってこようが、日本側は、授業に必要なんでしょ。あなたが言ったのよ。早く残り9冊の教科書を買いなさいよ。とだけ言えばいいだけですからね。